皆さん、こんにちは。アートカイロプラクティック整体院の平野です。本日はですね、ストレスに効 く, くストレッチをご紹介したいと思います。ストレスに効くストレッチをご紹介します。え簡単ですので、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。とっても簡単です。え両手を蝶々のようにして、両手を蝶々のようにして首の下に置いてください。そして、引っ張ります。軽く引っ張ってください。そして、この状態で、この状態で顔を上に上げます。 上に上げて吸って吐いてを2回繰り返します次です次は顔を右向けて上に上げます右に向けて上に上げたこの状態で吸って吐いてを2回繰り返します次反対です左を向いて吸って吐いてを2回繰り返しますポイントはですね、えー、蝶々になっているこの手を下の方に 引っ張っ張てストレッチすすることです、はい、そして吸って吐いてはですねご自身の心地よいやり方でいいと思うんですけれども、えー、私のお勧めしているのは鼻から吸って口からゆっくり吐くというやり方がおすすめです1、えー、口からあ鼻ですね鼻から吸ってそして口で2吐くという言ったようなイメージです1鼻から吸いますそして 口から吐きます1、2といった感じがおすすめです、はい、ただ皆さんですねいろんな呼吸法あると思いますのでご自身がリラックスする呼吸法でいいと思いますはい。そうするとなぜいいかというとですね皆さんストレスが溜まっている方どんな特徴があるかご存知ですか、うん、首がとっても硬くなっている方が多いんですね それはパソコンとかですねスマホとかで常に大体もう首が皆さん下がっています私も含めてやはりそうですよね首が下がっててこの辺あたりの筋肉が緊張しているんですよく後ろの方の方に気は行くんですけれども前のこの辺あたりっていうのはですね意外と忘れがちですそしてこの辺をしたりすると痛かったりするんですねそうすると肩こりであるとか頭痛であるとかあるいは手を上げたら 手が痺れるとかいうことにつながったりもしますのでぜひですね曖昧までストレスが溜まりがちな方っていうのはこういった呼吸方法ストレッチ方法ありますので試してみてください、はい、それでは本日はストレスに効くストレッチをご紹介しましたご覧いただいてありがとうございました失礼いたします